が口数が少ない無口な男性だと気持ちがわからなくて不安になることありますよね無口な男性ってクールでかっこよく見えますが付き合ってみると気持ちが読めなくて不安になったり悩んでしまったりどう対応して良いのかわからなくなってしまって困ってしまうこともあるのではないでしょうか無口の男性といってもタイプはいろいろありますもともとシャイで話すことが苦手な男性もいれば頭の回転が早く合理的で 結論だけを簡潔に伝えたいタイプ言葉で伝えるよりもサプライズでデートコースを凝ってみたり豪華なレストランを予約してくれたり行動で愛を伝えようとするタイプそれでもやっぱり本音は言葉でちゃんと伝えてほしいですよね今回はそんな無口な彼の本音を知りたい時に押さえておきたい質問をお伝えしますこのチャンネルでは私マイコが恋愛の悩みにまつわる話や人間関係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 1. はい、いいえって答えられない質問。会話というのは、大抵質問で成り立っています。話が盛り上がるかどうかは質問次第。相手が無口な彼だったとしたら、なおさらあなたがどんな質問をするかが重要なポイントとなってきます。質問には大きく分けて2種類のタイプがあります。一つは、クローズドクエ u e ョンというもので、はい、いいえって答えられるような質問のことを言います。 例えば明日会えるかどうか知りたい時に「明日は仕事ですか?」と聞いた場合饒舌な彼ならその言葉から察して話を膨らませてくれるかもしれませんが口数の少ない男性なら「はい」か「いいえ」しか答えてくれない可能性もあり会話がそこで終わってしまいますもう一つの聞き方のタイプがオープンクエスチョンと言われるもので「はい」「いいえ」だけでは答えられない開かれた質問です 例えば、明日は仕事ですかと聞く代わりに、明日の予定を教えてと聞けば、はい、いいえ、だけでは答えられないので、会話が弾んでいき、仕事以外の予定も話してくれる可能性があります。このように、質問をするときに、考えて答えないといけない質問をしてみると、口数の少ない彼とも深い話ができるようになります。2. 相手の発したキーワードを拾う質問。相手が話してくれたことを、 ちゃんと聞いていますというメッセージを込めて、つまりこういうことなんだよね、なんて要約して返してしまうことがありませんかこれをすると、話し手と聞き手の解釈がぴったり一致しているときは違和感がないかもしれませんが、多くの場合、微妙にニュアンスが変わってしまい、話し手は分かってくれないと感じてしまいます。これが何度も繰り返されると、だんだん話すのが嫌になってくるので、もともと口数が少ない彼だと、 まままますすす話さなくなくってしまう可能性がありますたくさん話してもらいたかったら相手が話してくれたことの中から相手が発したキーワードをそのまま拾って質問を投げかけてみましょう例えば彼氏が「去年の夏は海にドライブに行ったんだよね」と話したら「海にドライブに行ったのをいいなどこの海に行ったの?」とか「ドライブいいな私も行きたい」 こんな感じで楽しそうに聞き返してあげると話している方は楽しくなってついつい話が膨らんでいきます相手の発したキーワードを質問にして繰り返して聞いていくことを続けていくと自覚していない思考や本音が引き出されてきますはじめはたわいもない話から始まったとしても本音につながるキーワードが出てきますのでオウム返しで楽しく話を聞いてみましょう3何をしているときが一番幸せ 彼との会話が弾んできたら聞いてみましょう。何をしている時に一番幸せを感じるか、と、そして、どんなことが一番嫌なのか、を。人によって幸せを感じるポイントは違いますが、幸せを感じるポイントと、嫌なことを知れば、その人の価値観がわかります。どんなことを大事にしていて、どんなことを避けたいと思っているのか、仮に過去のエピソード付きでその話をしてくれたら、 かなりその人の人本質を知ることができます付き合いだしたばかりの頃はまだこんな話もできないかもしれませんがあなたが楽しそうに話を聞いているうちに彼もあなたのことを大切に思ってくれるようになったらきっと本音を話してくれるでしょうその時それって「素敵だね」とか「それは嫌だね」など相手の価値観をちゃんと認めるリアクションをしてみましょう自分の価値観を認めてくれる女性であるならば。 彼はもっとあななたを大切ににししてくれるようになりますしだんだんと口数も増えてくるかもしれません過去の出来事は変えられませんが未来のことはいくらでも夢見ることができますもしも何の制約もなかったとしたらどんな未来を望むのか彼の本当の望みを聞いてみましょう叶うか叶わないかは別にしてどんな未来を望んでいるのかを話してくれたとしたら。 彼の本当に大切にしているものがわかります。彼が望む未来を語ってくれたら、しっかりと受け止めて、彼の未来を承認してあげましょう。そして、彼の望んでいることを応援してあげられたらきっと彼はあなたのことを大切に思ってくれるでしょう。なぜならそこには、彼がずっと大切にしてきたことで、これからもずっと大切にしていきたいと思っていることが含まれているからです。その価値観にあなたも共感できたとしたら最高ですし、 仮に共感できなかったとしてもその価値観を認めてあげることができたとしたら彼にとってあなたはかけがえのない存在となるでしょうと、あなたはどう口数の少ない彼は話すのがあまり好きではないので聞き役に回ることが多くなるかもしれませんそうなると自然と女性の方がたくさん話してしまうことになるのですが女性が一方的に話しすぎてしまうとますます彼は話をしなくなってしまいます けれど私ばっかかかりり話話ししてててるからあななたもも何か話してといきなり言われても相手は困ってしまいまいすこんな時は彼の関心のありそうな話題を織り交ぜながら「あなたはどう?」と会話の端々に意見を聞く質問をしてみましょう口数の少ない彼でも話の流れから意見を求められれば自然に話せますしそれが確信に近い本音の部分だったとしても。 あなたが先に自己開示をして私はこんな風に思ってるのと伝えた後に「あなたはどう?」とか「あなたならどうする?」といったように意見を求められれば真摯に答えてくれるでしょうまとめ付き合っている彼の口数が少ないと何を考えているのかわからなくて不安になったりするかもしれませんが彼は無言でいたとしてもあなたと一緒にいることに幸せを感じているのかもしれません。多くくを言葉にしなくても 頭では い, ろいろ考えていて言葉にするるまでに時間がかかっているだけなのかもしれません言葉にならない部分でのコミュニケーションそれはふとした瞬間に目が合って微笑みあったり黙っていても一緒にいるだけで安心したりそんな時間が過ごせることの方が彼にとっては大切なのかもしれません本当に大切なことは彼の口から彼のタイミングで話してくれますのであなたは彼が話してくれるのをじっと待つくらいの気持ちで良いかもしれません。